《声が出そうになった》気づいてしまった高校2年生になってもう3ヶ月も過ぎたこんな放課後間際に。 げるがあの御影ちゃんであることにミクリアさん カげさんこれやってみてあれは小学生の頃早く友達を作りたかった私はただ隣に座っていただけの子に軽率にも行ってしまった。 私たち一生の親友になろうねとそれがみかげちゃんその日から私とみかげちゃんを見るとみかげちゃんは超変わってて一言で言えばすごく面倒な子だっただから少しずつ距離が開いてっちゃってあげくに彼女は突然転校していき そこで私たちの親友関係は終わったうん間違ってるねやっぱり見かけちゃんだソースダメダメのミカちゃんだ戻りなさい あのみかげちゃんが今まさにみかげちゃんは覚えてるのかな私のこといやそんなわけないか 変わったのは私も一緒こんなねくらになっちゃった私なんてもう誰もってかめっちゃゲルだよ不リだよ変わりすぎだよ超恥かかされた教師許すまじでもさっき目 あっちゃったそれに急にそわそわチラチラしちゃってもしかしてだけどもしかしてだけど思い出してくれたのかな私のことひなたちゃんえ私なんかした まあ無理ないよね。私変わったし、結構ほらギャルだし、トロカって昔と違って今ギャルだし、そりゃ気づかないよね。でもね、私は入学した時から気がついてたんだよ。ひなたちゃん、ひなたちゃん昔と違ってちょっと大人しくなって、でもそれもすごく可愛いな。 あ, あ違くて可愛いとか変な意味じゃなくていやその守ってあげたいっていうかだって私たちは特別な関係なのだから今日こそ今日こそ日向ちゃんとお話がしたい出会った頃のようにまたはいじゃあ今日は終わりにします。 あのさひなたちゃんに逃げちゃっただって今ほら不良なわけだし絡まれたりしたらそのでもあれからみかげちゃんがどうしてきたのか聞いてみたい気もする そしたらきっと出会った頃のようにまた。 のの頃の私がトロくてかっこ悪かったからだよねだからもっとクールな女の子にならなきゃって私頑張ったの私がひなたちゃんの一番になれるようにってだから今日ようやく気づいてもらえたこと本当に嬉しい人生最高の日だよひなたちゃんっ<笑>、ね 気づいたんでしょう私のことこれからよろしくねいろいろうちら友達 《でしょ?》